七十四、四月九日、火曜日。七十四、四月九日、火曜日。食堂で、電話で予約。食堂で、電話で予約。こんにちは、今日予約可能。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 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。火曜日、火曜日。もしもし、もしもし。会社、会社。飲み会、飲み会。